さんです私たちは茨城県つくば市を拠点に活動しているキリキリリですユニバーサルソーランをモットーに年齢性別国籍障害や経験の有無にかかわらず全員がよさこいソーランを楽しむために活動していますそれでは踊っていただきましょう。 キリキリ舞の皆さんですどう ぞ, どうぞキリキリです皆さんこんにちは茨城県つくば市より参りましたキリキリ舞です本日演舞いたしますのは海賊をテーマにした演舞曲になっております今年度オリジナルの曲です 最高の笑顔と迫力で皆さんを魅了します。観客の皆さんどうかお手ころお心凝視、お手凝視のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。踊り子気を付け、お客様にね、よろしくお願いします。 もうあげる い前はマを乗りえてるか水平敵襲だ天にとどろく大砲の音まさしく聖天の霹靂仲間のため戦え 海ミオのくあっ第三部隊勇ましく切りかかる剣士たち火花を散らしミオも切り裂く逆風が吹き荒れようと剣を振り続け しら力をつくせ 気をつけお客様に、ね「ありがとうございました」はっ「キリキリ撤収」